ね、草薙君はいお金にはやっぱり羽があるのよ、まあねそうだからしっかり捕まえておくのにひまわりなんかいいのよねひまわり<笑>お金ってさ羽があるんだよいやどうぞ問題は低金利なんですよしかし金田一さんそれを解決するためにお呼びしたのよよしっ分ったいや積極的に運用するなら野村日本株戦略ファンドです 問題は低金利なんですしかし金利さんそれは日本のみんなの悩みですよし分かったいや安全性重視なら野村で国債を選ぶべきです野村か心の乱れがこの一服に感じられます例の満期金をどうしたらいいのかわからなくてよし分かった安全性と利便性なら野村の中国ファンドですおおやっぱり野村か 退職して3ヶ月楽しいサラリーマン人生だったその愛する会社が社債を発行した頑張ってるな企業の社債の発行をサポートしそれを広く世の中にご紹介していくのも野村の仕事の一つなのですいいか応援も兼ねて投資してみるか頑張れよ後輩職あなたの夢と企業の夢をつなぐ野村職員 ねえ投資ってゆとりのある人だけでやるものだと思ってる違うよゆとりを手に入れたい人がやるんだよホームトレードで始めよう野村で投資信託始めるなら今だよそろそろねこれからのこととかお金のこととか真剣に考えないとって思ってね個人向け国債かなーってどう野野村村でで始める個人向け国ん証券です 野村そろそろねこれからのこととかお金のこととか真剣に考えないとって思ってね個人向け国債かなーってどう野野村村、に来てみよう野村どこで買っ て, も同じって思ってたんだでも実はねどこで買うかってすごく大事だったんだよ買っちゃった理由はねそう。 ちゃんと相談に乗ってもらえたってことかな個人向け国際ですね5年ものも10年ものも始めるなら野村でどうぞ「も し, もーしそれ野 村, に聞いてみよう野村」みんなやっと始めたんだっていろんな世代のいろんな人たちがねそう考えるとすでに買っちゃってる私って。 すごくないね、個人向け国際ですね5年ものも10年ものも始めるなら野村でど、ね、うぞ「いつ始めようかな」って散々考えて「何がいいかな」っていろいろ考えてついについに買っちゃったけど。 この選択はやっぱり正解だったみたいだよ。個人向け国債ですね。五年ものも十年ものも始めるなら、野村でどうぞ。それ、野村に聞いてみよう。野村、私そろそろね、個人向け国債始めようかって思ってるんですけど。どうなのかしら、どこで買っても同じなのかしらね。 全然違いますよちゃんと納得してよく理解して始めるにはどこで買うか誰に相談するかはすごく大事ですよどうなんでしょうね野野村村で個人向け国際相談するなならんか個人向け国債って5年ものとか10年ものとかってちょっと複雑な感じするよねなかなかね始められないんだ えちっとも複雑じゃないのに大切な自分のお金のことなんだからちゃんとした人にちゃんと相談することはすごく大事ですよどうなんだろうね「野村」で個人向け国債相談するなら「それ野村に来てみよう」野村個人向け国債って5年ものとか10年ものとかなんか複雑だよね じゃないですよ。ちゃんと相談することが大事です。どうなんだろう。相談するなら。それ。野村に来てみよう。野村。始めようと思ってるなら、始めなきゃ始まらないじゃない。だから相談するんでしょ。ね。相談するなら。あなたに一番のやり方で。あそれ。野村に来てみよう。野村。どうしようかなどうしようかなって言ってるだけじゃなくて。 始めようと思ってるなら始めなきゃ始まらないじゃないだから相談するんでしょね個人向け国際ですねそうだよなお姉貴そうあおじいちゃんは。相談するならあなたに一番のやり方でそれ野村に来てみよう野村あまだ迷ってるな 窓口がいいかインターネットがいいかって好きなやり方で相談してみればいいじゃないだってどっちも野村なんだから個人向け国際ですす ね, いいね相談するならあなたに一番のやり方で「野村に来てみよう野村あのさ こんな世の中だから先のことが心配だ心配だ心配だって、うん。だったら相談して心配じゃなくすればいいじゃない。聞いてんの？個人向け国債ですね。うん、おんでき、俺の相談するなら、あなたに一番のやり方で。それの村に。 この中に株主になっていることに気づいていない人それはあなたよ私相続したい株権電子化までにご確認を確認できたらそれの村に来てみようちょっといいかねこの中に自分でも気づかないうちに財産を手にしてしまっている人がいるのそうあなたは株主だったのよえっ ハブケ電子化までにご確認を確認できたらそれそれの村に来てみようもういい加減気づいたらどうなのえ3年前あなたの父親が亡くなったあの日からそうあの日から父親に代わってあなたは 確認できたらそ、ね「それ」「それ」の村に来てみよう。